ははいこんにちは雑です今ですね9時42分です、えー、南千歳駅にいまして、えー、これから新日本海フェリーに乗って関西まで戻ろうというとこですなんでこんな時間かっていうとですね好転でですねかなりダイヤに乱れが出ているということでした本来であれば苫小牧東港を11時夜のですね夜の11時30分に出港して翌夜の8時 30分に敦賀に到着するという便なんですけども今回は12時間ほどずれまして昼前に出航になるそうですこういうパターンも珍しいですので、えー、無理してでもちょっと乗ってみようということでありますそれでは行きましょうレッツラグ<音声>はいバスが到着しましたんで乗ります それでは出発しましただいたい45分ぐらいで着くみたいです料金は1020円で行けます今日はですねかみ、えー、さんを誘ったんですけど、えー、来てくれなかったんで身代わりにこれコカ・コーラと一緒に旅をしていきますということで今日もよろしくお願いします 今回はですね出張の帰りということで、えー、まあ本来なら土曜日の夜に出て日曜日の夜に着く予定だったんですけども予定がずれまして日曜の昼に出て月曜の昼に着くという行程になりましたので月曜日ですね仕事をちょっと休暇を取ってますという流れになりますただですね新日本海フェリーのの昼出港というのは 結構珍しいことだと思いますんでしかも新造線浜融合ですかに乗っていくとデラックスルーム最上級クラスということで非常に楽しみにしてます新日本海フリーの甲板が見えてきましたねもうちょっとみたいです浜融合が見えました ま、んにくの雨ですけどねただ派遣してもらい ま, いません大丈夫ですちょっと外観見ていきましょうか。 ちょっと色々問題があって、なんかあるみたいですね、大きいですね、全長が 222.5m だそうです、速力が 28.3km ト。速いですね、どんぐらいか分かります、50約 53km、毎時なんですけども、大型船は、こんだけ出す船は、その他か、新日本海フェリーの高速船ぐらいしかないですね。 とにかく早い。あとはですね、軍艦とか。先週のとこがですね、垂直ステムという方式をとってまして、前側に張り出してないです。バルバスバウとは違う形になっているそうです。これはですね、あの小笠原丸とかシニアカフリもハマユボートアザレアですだったかな、アザレアボー なんかで使ってるそうですほら、まっすぐ絶壁になってるでしょこれ珍しいですよあのタイタニック号とかそういう形の、えー、選手になってますちょっとですねクッキングパパの顎みたいな感じに見えないこともないですけどねこれ言うと怒られちゃうかなまあとにかく大きいですわ。で普通あの新日本海フェリーの 津軽湖域というと夜出て夜到着するということで外から外観こうやって見ること珍しいんですけど私もこうやって見るの初めてですねということで写真撮っていこうと思いますこれがですね東京九州フェリーに就航する予定の船です7月から就航するそうですで今はですね新日本海フェリーで不足分の船の 補うという形を取っていいるみたいですということであの珍しい運航なのでもう多分ですね次この船に出会う時は東京九州フェリーじゃないかと思いますんでそれでは乗っていきましょう楽しみにしてますちょっとまだ発見できてないんですけれども2階に行きましょうか すみ、えー、すすすすすいいい、はい、はい、<笑>いまままままませせんん、お預しししててははは失礼でであござたに入っていききフロントのみ の, 階での廊下がちょっと長いですね。 1番なんですみません。 これが意外とこじんまりしてますね。ねお風呂はっ入ってきます。今日はデラックスの一番のお部屋。楽しみです。 到着しました明るいめっちゃ明るいはいお部屋の方紹介していきます到着しました、えー、まずですね入ってすぐにロッカーがあります、えー、こちらがえもんかけ4つまあ、2人部屋なんでね2本ずつあとへい消しの方がありますで、えー、使い捨てのスリッパが2足。 お部屋の方が広いです。めちゃ高級感ありますね。ちょっと阪急フェリーのスイートに比べては、ちょっと黒い木が使われていると。ちょっと高級感ありますね。で、テレビが大きくて40インチですね。があります。めちゃ綺麗ですよ。テカテカです。で、おそらくここ。冷蔵庫。 が付いてます。ハイアル冷凍庫も付いてますね。これ便利ですね。あら！で、ソファーがあると普通のソファーですね。普通のソファーっぽいです。で、えー、こういう風に座って座って外を眺められると素晴らしくないですか？普通あの夜なんですけど、出向が今回昼なんでなかなか楽しめそうですで。 ベランダがあるとこれは阪急フェリーとは違う仕様ですね開くドアが重たい屋根がないのですごいなそこのとこにもう海が相当荒れてますねのが見えますお部屋は広いとあとですねこちらお風呂がついてます お風呂がありますよ。よいしょ、ドアは軽めだな。えー、トイレとお風呂がついてます。トイレは、えー、シャワー付きのトイレですね。お風呂はあ、まあまあ広いじゃないですか。ユニットバスぐらい、大人1人分入れそうな感じですね。あとちょっと最新式の、なんかちょっと使いたくなるような。おボタン式なんだ。これ面白いですね。 あと、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがついてます。ハンドウォッシュもこちら。あと、歯ブラシがあると。ヒゲソンの電源もこちらですね。タオルと、あタオルとバスタオルの類はこちらになります。という状況です。で、寝巻きの方がこちらですね。お布団がふかふかですよ。シングルベッドですね。で、頭の方の センサーを USB ですあと 100V のコンセント兆候がありますねこちら兆候になってます読書とオンオフ BGM あ音ですねで部屋の室内と足元足元ランプか寝るとき使いましょうねですねあとお部屋と、えー、ミーラーランプが えー、つけたい消したいできるという状況になってますなかなか面白いですねあで給湯セットがありました今気がつきましたケトルとドライヤーがこちらにありますねあとネスカフェのゴールドブレンドニット紅茶とクリープがついてますあとでゆっくり飲もうかな 揺れそうなんですよね今日で伊藤園の煎茶が4つもありますよ結構飲みますねという感じですまあ今日はですね呉宵ちゃんとコーラく君と、えー、旅してますんで一緒に行きたいと思いますそれではでまあいろんな人がレビューしてたんですけどもルームキーがこちらの QR コードなんですよ でちょっと変わってますねカードキーでも何でもなくてという形になってます面白いですね新しい試みだと思いますちょっとお風呂の方行きましょうかねただいま出港しましたね ななかなかおしけみたいですねちょっと困っっったななお昼ご飯やってんのかなちょっと見に行きましょうか出航したんでぐるーっと湾内で展開して揺れ始める前にいろいろわらしときたいですねあんま食べ過ぎると気持ち悪くなっちゃうからなということで行きましょう ルームがあります今は使えないと後部看板も照れなそうですねお客さんは非常に少なめです今日半球フレーにかなり似た形してますよねまあ設計が同じだと ということなんでまだ出航1か月ぐらいですからピカピカです今11時32分よいしょということで12時から飽きそうですね 昼ごはんか食べようかな。 トルの自販機ありましたたねよかったお湯があってあとお茶のラインナップはこんな感じコーヒージュースアルコールの類ですねという状況です 部屋に戻りましょうか。 戻ってきましたなかなか予約取れないなと思ってたらデラックスルームって2室しかないんですねこれは取れませんわ<笑>なるほどということで雨がやんだかなでも多分大波だと思うんで大変だと思いますんでそれではゆっくりしてみます12時からご飯が食べれるのかちょっとわからないですけど、まあ、ほどほどに休んどきますそれでは エアコンはお部屋ごとに自由に調整できます。ちょっと暑いんで、ちょっと下げときましょうかという形です。ゆっくりします。えっと今放送がありましてランチタイム始まったみたいなんですけど、まあまああの外見に出てきてですね揺れが出てきてます。ふわふわしてます。ちょっとご飯食べるかどうか悩むんですけど行ってみましょうか。ということで。 お昼に向かいます。めっちゃうねってますよ。すごいな。めっちゃうねってますけど、ご飯食べ行きます。鍵は忘れずに。よいしょ。外見えてるといいんですけど、外が見えてないと、 ただのフリーフォール何にしようかなというとこですねあランチメニューって書いてあるわモーニングランチディナーということはランチはこれだけじゃあタレカツ丼新潟なんだ スープ付き定食行こうか三義定食メニューが三義定食三義定食いいな普通。 カレーもちょっと捨てがたい刺身もあるおろしそばよしじゃあがっつり行こうやっぱり行きますかけそばなんか400円なんだ安い船の感じがこんな感じめっちゃ売れてますでも食べます チャイ匂いします。お味噌汁はついてると。ザンギっていうのは北海道の唐揚げなのかな、ちょっと間違えてた、らごめんなさい。いただきます。 波めっちゃ上げてますね共用部がかなり広くとってありますこれはキッズルームただ今は影響で使えないと一番前のお部屋も ダメななんだろうなきっとフォワードサロンも現在使えないと残念 お風呂の方に入ってきましたこの船ですね露天風呂があります 形状ちょっと違うんですけども阪急 フ, フリーのお天ぷりというのに売れます、ね、ちょっとお部屋の方へ戻りますはいお部屋へ戻りましたしまあまあ揺れてますねこれぐらいの上だったら太平洋側とそんな変わんないんじゃないかな多分 と思いますお部屋のインフォメーションでこんな見れたんですねなかなか便利ですねお部屋にテレビがあるとは航路が乗ってるんですけど結構揺れてるんですけど今出たばっかなんで<笑>まだ全然ですね太平洋側になるんかなここはだから揺れてんのかちょっとわからないですけどまだこんなもんですよ はい、今3時8分になりました。ちょっと今は寝てまして、で、起きて穏やかだなと思って、で、見てみたら、青森県の北の方にいると、まだまだ食べ始まったばっかですね。で、トータルで考えると20時間ほどの運行になると、で、これから日本海側に行って、鶴岡の方に向かってますということです。ということで、でまた揺れ始めるのかな ちょっと状況見てあの楽しんでいきますそれではお茶をですねちょっといただきたいと思いますまああの伊東園のよくある緑茶なんですけどもついてますで今ですね青森県のちょうど湾内にいるっていうかなもうちょっとで青函トンネルのとこの近くにいるとでここら辺って全然波がないんですね波ないけどめっちゃ風強いんですが まあ、風は多分速力はそこそこ出てるからだと思うんですけどもなかなかゆっくりとのんびりと航行しているような感じです船も結構多いと思うんですけどねただ今日漁船が全然いないんかなここでですねちょっとですねあのこの船の特徴についてお話ししたいです えー、とこの船は速力 28.3 ノット出るわけなんですけども形状として垂直ステムというのを採用してますバルバスバンという形状がありまして、まあ、最初に戦艦ヤマトと戦艦武蔵で採用したということが知られてますでこの垂直ステムは昔からありましてま、えっす、と、ぐ垂直に船首が立っていると。 で水の中も球状になってなくてバルバスバーは球状のちょっとやらしい突起物が出てるんですけどもそれがなくて普通の船の形状してますでこれはどうしてかというと水を切り裂く運動になるみたいです流体力学的な話ですね分かったコカ・コーラくんそれで水を切り裂いて進むためにこの浜融合は船体の幅が狭いです でバルバスバウの特徴として幅広い船体を安定させるという能力があるみたいですので横幅に広い船艦なんかによく使われたと空母なんかも有効ですねあと最近のイージス艦なんかも使われてますまあというか世界の艦船のほとんどがバルバスバウを使ってるという形になるみたいです最近でいうと小笠原丸で久しぶりに 垂直ステムといいうのが採用されてでですすね結構話題になったみたみこの船にも採用されたと。もう一つ新日本海フリは3年ほど前にラベンダーだったかなという船出てていると思うんですけどもその船にも垂直ステム採用されているはずです。ということでですねあのこの船の特徴一番最大の特徴と言われる垂直ステムの方はそんな感じになってます。 少しマニアックな話なんですけどちょっと考えると面白い見方できますよね船ってそうだ垂直ステムのちょっと利点は言ったんですけども欠点としては波に影響されやすいそうですかなりなので、えー、もし荒波とかいう場合はバルバスバーの船の方が有効みたいなこと言ってましたということで以上ですこれよりちゃんと 楽君は分かりましたかそれではゆっくりしたいと思いますというよりちょっと寝て起きたんですけどまだこんなとこなんですねまだまだ先長いですよかなりこれから日本海側に出てどれぐらい揺れるのかというとこですね昔乗った時は全然揺れなくてかなりなぎだったんですけど今日は天は低気圧の影響で結構揺れると言ってますんで まあ、どんなもんかと、ちょっと測っていこうと思います。それではゆっくりしてます。あの、このお部屋はちょっと使ってて思ったんですけど、コンセントが少ないんですよ。頭んとこに二つあって、もう一つが、このデスクんとこにあるんですけど、それ以外なくてですね、あの、もしですね、二人で使う場合、ちょっと少ないんで、 あのタップを持ってきた方がいいんじゃないかなと思います。私、今回、大丈夫だなと思って持ってこなかったんですけど、意外と不便ですよ、ないと。ちょっとそれ以外探しても見当たらなかったんで、これは意外と不便だぞと思いながら、今使ってます。という感じです。山が見えてるのは、すごく綺麗日中、こんな眺めを見ながら、 のんびり過ごせることなんかあんまないですもんね素晴らしいですよ本当今日は運がいいですだいぶ最初揺れましたけどね揺れたけど運がいいですもうこれからは多分揺れないと思いますんで今3時46分なんですけどあとまた3時間もすると夕ご飯の時間になっちゃうんですね ちょっとあんまり動いてなくてお腹空いてないんですけどどうしようかな夜またレストランで、えー、食べるの楽しみしてますそれではえー、今ですね2 5 m ノット2 6 m ノットぐらい出てる感じですねという感じでちょっと揺れ始めてきたんでまた様子を見たいと思います 日本海側に出てきて波が結構しんどくなってます。映像に撮れるかなこれはちょっとすごいですね。久々にこんな感じです。多分太平洋側も何回かこんなことあったんでしょうけど、私寝てたりしてあんま気づかなかったんですけどね。海のうねりが今日すごいですよ。 なかなか横になってたらそうでもないんでこういう時は横になって気にしないようにしてます波が目に見えるって本当すごいですねということであと1時間もすると夕ご飯な気がするんですけどどうなんだろうあんまり動いてないからお腹空いてないんですよねちょっと状況を見てまた判断して夕ご飯食べいきます多分でもその頃にはお腹空かせてなんか食べるんでしょうけどということで おお今めっちゃ揺り返しが、ちょっと奥の海の状況見えますかねすごいですよ。うねっててそう。かなりふわふわしてます。ひょえー。はい、今6時過ぎまして、6時15分ぐらい、16分か、16分ですね。えっ、ー、と、夕ご飯の用意ができたということなんで、 えー、レストランオープンしてますよということなんでこの波の中ですけどちょっとご飯食べ行こうと思いますあのお昼結構食べたんであんまりお腹空いてないんですけどせっかくなんで食べ行きますねそれでは向かいます ちょっとですね、レストランまで行ったんですけど、さすがにちょっとやめようかなって感じになりました。食べたそばからすぐ戻しそうだったんで。ちょっとですね、今日はゆっくり休んで、明日の朝ごはんちゃんと食べたいと思います。結構お腹いっぱいです。すみません。それでは。はい、今ですね、21時20分になりました。秋、まあ、北県沖を航行中です。 もう真っ暗ですね、外は。で、揺れも、青森県沖を航行してた時に比べれば、全然揺れてない感じです。スピードもかなり乗ってて、今、28ノットぐらい出てるんじゃないかな。ちょっと外映したいんですけど、真っ暗で、風もですね、吹き荒れてて、すごいです。今、実際には50キロぐらいで航行してるはずなんで、ビュービュービュービュー、吹き荒れてます。ということで、 えー、もうそろそろ寝ようと思います。それでは、おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、7時15分です。浜遊合はですね、金沢沖合を、石川県ですね、石川県の沖合を航行中です。どんな感じかっていうと、めっちゃ晴れてます。太陽はちょっと見えないかな。しかしながらすごい風ですね。 波もちょっと荒立ってるんですけど、昨日ほどではないです。昨日はすごい船が飛んでたんで、それがマシですね。と朝ごはんが8時からなんで、8時にご飯食べ行こうと思います。10時に、10時半に敦賀に到着ということだったんですけど、ちょっと早くなりそうな気するけどな。一晩でこんだけ進んだんですね。すごいですね。すごい早いですよ、この船。ご飯を食べて、もうすぐ、 対戦の用意をしようと思いますちょっと船内はあんまり歩くとこないんでねできる限りこのお部屋に感じになってしまうんですけどももうちょっとしたら朝ごはんに向かいますそれではちょっと昨日の夜から何も食べてないんでねせめて飲み物だけでも買いに行こうと思いますまだ消灯の時間に中ですね ままいりました今日はジョージアのエメラルドマウンテンちょっとコーラくんとホロエイちゃんも並べて置いておきましょうコーラくんはコーラくんだもんな実はホロエイちゃんは飲むために買ったんですけど結局本当一緒に旅をする形になりました 頭には糖分が必要ですねで外はこんな感じの眺めです風が強くてカメラがめっちゃ揺れてますねこれ多分<笑>波が強くて使い物にならないような気がするんでもし使い物になるんだったら動画に載せます楽しみにしておいてください 結構湾岸沿いなんですけど、県外です。ほとんどが県外でした、今回のここ。石川に入っても県外なので、湾まで多分、鶴川の湾に入っていかないとダメな感じがします。そう考えると、ビジネス向きかっていうと、結構ビジネス向きではないですね。瀬戸内航路の方は結構つながってるんですけど、こっちは あまつながってないんでさてどうしたものかという感じがしますということであと30分もした朝ごはんなんで朝ごはんを食べに行こうと思いますもうほんと駿河のすぐ目の前ですね夕ごはん食べれなかったんでちゃんと食べますよ三岬起きだそうです朝食の用意ができたということなんで向かいたいと思います ちょっとベランダ出てみましょうかせっかくなんでこんな感じですすごいですよ外船橋がすすぐそこにあるんです現在この船で横から見れるのはこの部屋しかないです 揺れまま穏やかになってきましたね良かったですはいそれでは朝食に行ってこようと思いますコラ君、ホロイさ ん, ん行ってきますちょっと昨日の夜は食べれなかったんで 今日はがっつりと行こうと思いますこれでまた気持ち悪くなったら面白いですけどねこの吹き抜けですよなかなかすごい外出れるようになってましたお、これはすごいぞデッキ広いめっちゃ気持ちがいいです 船体が揺れてるのがわかりますね<笑>あちらが石川県<笑>半島でしもう能登半島ですねこちら見えてますね 東京九州フェリーは太平洋を航行する予定なのでまあこれぐらい揺れるのは普通なんでしょうね。ということで朝ごはんを食べますど っ, からどっから入ってきたっけあこっちか 920円洋食ブレードが920円朝 カ, レーと朝カレーセットが600円のモーニングセットが570円ですドリンクでいうとドリンクバーが300円のコーヒーが200円ですねあと単品があったりします パンだけでもあるんだ。はい、一個頼んでみようかな。失礼いたしますあ、はいはい。すみません、パンちょっと追加で注文しちゃったんですけどいいです。はい大丈夫。はい。はい、ありがとうございます。ドレッシングはごま醤油ついてます。 美味しいんでしょうねこれ美味しいですめっちゃコクがあります ど、まあ、うか。風は全然あまあまあ正面見れないんでだと思うんですけど風は全然ないですね。多分こっから前に顔出すと大変なことなると思います。時速50キロぐらいで高速中です。 長い船旅だったんですけども、まあ、半分以上寝てたっていうのもあるんですけどあっちまですね晴れてよかったです最後の方は本当に波はずっと高かったんですけどまあ最後は終わり良ければっていう感じですかめちゃくちゃ晴れてます天気ですよ10時半到着ということであと2時間ぐらいあるんですね本当かななので もうちょっとお部屋の方でゆっくりしたいと思いますちょっとあんまりやんちゃしてるとまた酔っちゃうんでねということで朝ごはん食べてきたんですけど最高でした船のカレーってなんであんな美味しいんでしょうねとても素晴らしかったですあとですね追加でパンクロワッサン頼んだんですけど110円だったかなあれも素晴らしいですよあの紙パンに勝るとも劣らないという感じでしょうか 本当にあのクロースの焼きたてみたいな感じですね、サクサクでほんのりバターの香りがして中はふんわりでという感じでした、あれだけ食べてもいいな、今度は。<笑>という感じです、またですね、あのー、ちょっと2時間ばかかしゆっくりしたいと思います。それでは はいお部屋戻ってまいりましたカレーがカレーがとても美味しかったです素晴らしいですあのカレーということでもうちょっとゆっくりします好楽くんただいま晩ご飯のメニューこんないっぱいあるんですよ食べたかったなあんなに揺れてなかったらね食べれたんでしょうけど酔い止め飲んどけばよかったしまった か昼ご飯を少なめにしてくかですゆっくりしますはい今9時15分ですゆっくり航行する形になってますあとですね、えー、30分もすると港が見えてくるはずなんですけどもどんな具合かというとまだ沿岸には何も見えてない状態ですあ、もう見えてますねおお、島が見えてきました 島半島か。ということで、あと15分もしたらもう、下船の準備をしようと思います。素晴らしい航海でした。まあ、最初の1日はちょっと大変でしたけど、だいたい20時間ぐらいですか、22時間ぐらいいたんかな。朝起きてからが素晴らしいですね。もう晴れ、晴天です。 で外も気持ちよくてですねやっぱ北海道に比べると本州はあったかい感じがしますよということでちょっとしたら用意しますこれ浜融合の冊子なんですけどもあの今初めてちょっと落ち着いたんで見てってですね、まあ、あのエチケット袋ゲロ袋が入ってましてで内容が意外と細かい で、ま あ, あの、クルージングリゾートキーワードとして作ってますと、うんまあ。素晴らしい旅をお過ごしいただくためにといろいろ書いてありまして。で、ここからですね、マハマへの安全公開設備ということで、222.5 メーター。幅が25メーターしかないんですね。細長い感じ。で、15,400 トン。 で、4機積んでて、28.3 ノット出ますよ。これむちゃくちゃ速いですよ。で、乗用車が30台、トラックが154台塗ります。ブリッジ。で、レーダーとかありまして、機関部の写真が載ってます。で、近接二次推進システムっていうのがありまして、これ逆転させてやってるんですね、これ。っていうのが、あの、近づけないと、キャビテーションとか起こして、 なかなか前に進んでいかないんですよ。で、推進効率上げて 28.3 ノットを出していると。キャビテーションっていうのはまた乗けときますね。どういうことか説明しときます。で、スタビライザーがついては、これをつけないと多分、あの垂直ステムだとこんなことになってしまう。ちょっと横揺れが激しいと。で、本当にバルバスバウじゃないんですね。これすごい写真ですね。 ュンとなってます昔の戦艦みたい<笑>コンゴとかそんな感じですねあの戦艦山と武蔵以前の戦艦は全部こんな感じでしたんで赤城加賀総龍飛龍の空母もそうですしフソ山城伊勢日向の公営艦隊もそうですしコンゴの高速戦艦もこんな感じですね ということで、細かい通過ポイントなんかあったんだって言っても、今回全然時間が、えっと、後悔で14時間遅れという形になってるみたいです。別にあの、乗った時間も降りた時間も通常通りなんで、乗った時間から差し引くと乗ってる時間はそんなでもないんですけど、トータルで考えると、そんな感じ。で、垂直尾翼と、あ、垂直、 ステムというとラベンダーアザレアも垂直ステムを使ってますよという形ですね1万4000トンクラスで4年前に就航してますとで最近 の, あの三菱造船の流行りとしてはこちらの方が流行っているみたいですねかなりスピードが出るみたいですあの昨日も話した通り小笠原丸とか使ってるみたいなんで今後これが需要があるのかどうかちょっと 船マニアとしては見どころですねスピードはむちゃくちゃ出るんですよねただ横幅がちょっと狭くなるんでこっそりとまあある意味かっこいいんですけどそこのとこどうなんでしょうねサンフラワーなんか横幅広いんでなんかすごい広い空間に感じますよね後部デッキなんか私は歩いててあれ好きですぐるっと回りますからという感じですということであと1時間ほど まあのんびりしたいと思いますそれでは今はベランダに出てきたんですけどもちょっとスピードを緩めてまして今20ノットぐらいで進んでますめっちゃ潮の香りがして気持ちいいです風がこれ夏場なんか最高でしょうねまあ、日が出てると暑いんでしょうけど これは皆さんに味わってもらいたいなまあ、前半のあの暴風雨はちょっとやめといた方がいいと思いますけど日本海は日本海の良さがありますそしてこの浜融合日本海で見ることは多分しばらくはないと思います太平洋側の高校になりますんで太平洋も波はすごいですからねまた太平洋で会うことを祈ってます また乗り行きたいですねしかしこの部屋は2部屋しかないので撮れるかどうか分かりませんけどということでもう湾が見えてきてますんであと30分ほど楽しんでみますそれではこれ戦況の真後ろってのも面白いですよねこの船独特だと思います 今のスピードがサンフラワーぐらいのスピードになるでしょうかこれぐらいだと頭出してても全然平気ですねあれは何だろう灯台か原発かなんかチカチカ光ってますけどあの形は灯台じゃないな原発の鉄塔のように見えますが 日本海めっちゃ綺麗ですね湾岸線が湾岸がはいということで雪原30分前でを湾内の中に入ってますねはいそれではちょっと外に出て雪原見届けたいと思います まで来たら揺れはほとんどないですめっちゃ綺麗曇りって聞いてたんですけど晴れてますねよかったすごい綺麗どこに雪原するんかな雪原したらバスが来てくれてるみたいなんでそれに乗って鶴川の駅まで向かいます のの駅からはサンダーバーバドに乗っってて大阪の方へ戻っていきます今日はちょっと一日休みをいただいて明日から仕事ですと言っても自宅に帰ってちょっと仕事をしようと思ってますんで結局同じなんですが今日の公開本当に良かったです、まあ、ちょっと昨日ちょっと昨日しんどいとこもあったんですけど夕ご飯食べれなかったのだけが心残りで。 また次回乗って夕ご飯食べに来ようと思います次回乗る時は九州東京フェリー東京九州フェリーですかねまたこちらのスタッフさんにはいろいろとご迷惑をおかけすることになるかと思いますのでよろしくお願いしますあれは見るからに原発っぽいですね原発の横にあるのかすごいこうやって海から見えるのも 初めてですね駿河湖初はだいたい夜なんでこうやって昼着ってのも珍しいパターンだと思います昼出港普通は夜出港夜着ですねという形になってますお客さんもだいぶ少ないですね本当は日曜の夜着だったんで本来は結構多かったはずなんですけども 今日に限ってちょっと時間がずれてしまったんで、まあ、残念なことに月曜の昼着になってしまいました10時半着だそうですということで本日はご視聴ありがとうございましたツイッターの方もやってますんでもしよろしければフォローの方よろしくお願いします この動画に関してですね、もしちょっとでも良いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。大変励みになります。それでは。後部看板は歩けるのかなだいぶ人の乗れるスペースを省いてますね。居住区が非常に少ない船になります。まあ、ほとんどが物流用って感じなんじゃないでしょうか。 サンフラワーなんかは後ろの煙突の後ろまで行けるようになってますんで3分の1ほど居住スペースが少ない感じですただ船体も細長いんでねスピードも出ますまあいろいろ考えた結果がこういう形になったんでしょうからすごいですね造船技術というのは。 あそこに見えるのは海上保安庁の船みたいに見えますね何だろうでも巡視船にしてはちょっとちっちゃいんで新日本海フェリーの船なんかな押してぐるっと回るのかも分かりませんね白いんで白いしちょっとロゴが似てるんでどちらか分かりませんこのデッキめちゃくちゃ広くないですか そうでもなないかな広いですよね、私結構好きです。阪急フェリーの船もデッキ広いんですよ。よく形が似てて、同じ人が設計したんだなという感じはありますね。阪急フェリーのがもうちょっとデッキは広い感じがします。居住区ももっと広いです。ああそこがもしかしたらターミナルになるのか、あの建物が。こういうとこから乗ったんだっけな。ちょっと覚えてないですけど。 鶴ヶ出港の分には乗ったことあるんですよただ夜だったんで夜だし新日本海フェリーの船って後部甲板がすごく狭いんですねだから横の状況って全然分かんなかったんですよねなのでこの船すごく分かりやすいです航行中に横に後部甲板出れたらよかったんですけどほとんど出れなかったんでまた機会を見て乗りに行きたいと思います ああやっぱ巡視船っぽいなぐるっと一緒に回ってますね何だろう鶴川って昼間見るとこんなに綺麗なんですねすごいリアス式海岸ですね は右原の方に雪原するんですねここは何だろう光取りイルタムのトップライトトップライトなんかあるとこあったかなへえ上からなんか見えるな結構この船居住区が船首側にあるのでこのトップライトは船尾の方になりますんでもしかしたら人の行けない空間にあるのかも分かりませんね なんか不思議な感じがしますけどこの船ほんと全長長いな後ろが後部甲板の先がここにあってちょっと。 動画じゃかかりにくいですかね映像じゃ分かりにくいでしょうけど本当長いですよこの船この船が今年の7月から横須賀に向けて九州と横須賀をつなぐ船になるんで横須賀のどの辺に着くんでしょうねちょっとそれも面白そうですけど横須賀といえば米軍基地があったりとか ありますけどよくですねあの空母とか止まってるとそれもちょっとどういう状況になってるのか面白そうですけどね場所は結構いろいろいっぱいあるんですかねあこら辺港はおテザーロープが飛ばされましたね あれを引っ張り上げてつなげますん尾の方うが先に雪原しますねはいということでお部屋の方へ戻って 対戦の準備をします。 とということで下船の案内がありましたんで本日はコ、えーラ君と古市ちゃんありがとうございましたということで一緒に下船します<笑>一緒に下船しますよはい丸一日ですがありがとうございましたということで下船します